今回は寝たまま腕を動かすだけで背中にある脂肪を食べる細胞褐色脂肪細胞を活性化させて早く痩せる方法を紹介しますきつい運動は苦手体重を落としたい姿勢を良くしたい肩甲骨を剥がして肩こりや首こりを楽にしたいそういった方は一緒にやっていきましょう寝たままで肘を動かしましょう後ろに肘を動かして肩甲骨を寄せていきます 楽な状態で動かしてくださいマイペースでいいです一回動かすだけでも動いてますから一生懸命ね、何回もやらなくてもいいです少しずついきましょう楽で効果的なメニューを継続的に行うことで早く体は変わります いいです肩で少し痛い人はあんまり無理しないでください。意外とこの寝たまま背中を動かすっていうのが片方の肩甲骨を固定したままで動かしているので。 座ったりしている方よりも意外と上手に、ね、背中を使うことができてます。楽な姿勢でやりましょう。OK、で今度はね上に下ろした下に下ろす手を伸ばしたが戻しましょう。 この組手を伸ばしたら戻しましょう。楽な格好でいいです。もし腕が疲れたらね。こんな感じ寝たままでもね。いいですからね。楽な姿勢で動かしてください。 後ろに伸ばすようなイメージで腕がだるくなったらね、休みながらでいいですよ最後までいろんな動かし方をしましょう で効果的なことがいいですよねきついことはやっぱり続きませんからね 肩こりや首こりもね良くなるんでしかも背中を動かすことで代謝が上がってね痩せやすくなりますんで背中が冷たいよ汗かきにくいよっていう人はねこのメニューを続けてください。 のうつ伏せです。肘ついてね、体の左右、肘を右左体重で動かしましょう。肩周り背中周りがね動いてきますんで、お仕事のある人はね手の位置変えたりしながら。 体を左右に振るとね少しずつ背中が明るくなっていると思いますのでちゃんとできてるか分かんなくてもね背中があったかくかければできてます。 希望が燃える体質が作れてますよ。OK。手を脇の下について、一応頼め、しましょう。これでキープです。もしね、位置がなんか辛いなと思ったら。 手を少しね。前にし。向て状態を逸らしましょう。もし腰に違和感感じたら、ちょっと体をね。揺らしてみて、腰の力を抜いてください。もし背中張ってなかったらね。たまに休みましょう。 楽にししてて体を振りままょうこれで全身の筋肉リジェットできてます痩せにくいよっていう人はねやっぱり頑張りすぎてたりこのダイエットの取り組みにねストレスを感じたりするんで筋肉がどうしても怖がばってしまいます。 足に、ねね、体を揺らして筋肉の緊張を解きましょう。 このよにお腹を持ち上げて落としたりし て, てこれでもね、こうやって体をぶらすと背中が寄った状態で体が動けてるんで肩甲骨をね使えてますたまに上向いてね首の前側を伸ばしてください 今度はね膝を持って膝を向こうに伸ばす感じで背中を丸めましょう手を組んで足を向こうに持っていくイメージたまに休んでいいです あとちょっとです頑張ってっ腰が痛いよって人はね胸に引っ張らなくてもいいです軽く肘が伸びるだけでもいいです腰全然痛くないよって人はしっかりね遠くに持ってって。 座りましょう踏まったら肘を後ろに回します背中は結構ポチッとリドリリーとな、ね、るかもしれませんが剥がれてきている証拠ですからね じ<笑>ゃ<ー><笑>あこの手を後ろについて背中を丸めたら胸を 背中を丸めて、背中を寄せる。肘をね、内側に寄せるようなイメージ。ぐっと肘をね、寄せる。慣れてきたら、上向いてやってください。ぐっと背中を寄せて。 オッケーー背中がしっかり動いたよ背中から汗かいたよあったかいよ背中がっていう人をねよかったらグッドボタンやコメントで教えてください毎日続けて経過はコメントでシェアしてくださいたくさんの方が参考にして励みになりますコメント残してください